虎ノ門ヒルズトラノモンヒルズです一番線の電車は中目黒行きですドアが閉まります手荷物をお引きください無理なご乗車はおやめください銀座線はお乗り換えですトラノモンヒルズ 虎ノ門ヒルズですドアが閉まります手荷物をお引きください無理なご乗車はおやめください銀座線はお乗り換えです